メテオライトのラジオかっこ仮第0回はいはいラジオかっこ仮第0回です、えー、第0回1回のまでなんでやんのってなったと思うんだけどあの説明が必要かなと思って<笑> あのね、あのー、ブラックな本音って書いたんだけど、もうブラックって言葉を使うのもちょっと恥ずかしいのね。もうただ口が悪いだけのクソアホボケなナスの言葉でしかないから、あのー、私が言っているラジオは話3割ぐらいで聞いてほしいのうん あ, あのー。 赤ちゃんだからさあの強い言葉を使うのが好きなのね<笑>。だからあのみんなにその説明をしとかなきゃなーと思って。でおたよりも今募集してるのがま、ふつおたと「まあ、許せませんわ」っていう日頃の許せないことあとうーんとなんだっけあ空耳ママ」と「 あ何だったっけあとね、あったはずなのもう1個。忘れるぐらいにはね、こんな感じの雑な感じのラジオなんですが、うーんと待って、今、ちゃんとコーナーには、もう、とそら耳マザーと、ラジオの名前を募集してんだ、ラジオの名前とも、許せませんわとかなりいいというね、あの、唯一のプラスのコーナーがね、あります。 えー、一応ね突発で始めたものなんですが、えー、1週間に1回ねやれたらいいなと思っておりますねはいでまあなんだろうまあ、今出しているコンテンツがね正直可愛いこぶってるんですよ、まあ、可愛か可いこぶってる理由がねあのー、あの可愛 い, い女の子とか可愛 い, いとされる生き物が 喋っているだけでコンテンツって成り立つんすわみんな知ってたびっくりしちゃったあの地、ー、声であの地、ー、声は嫌いじゃないのでも言い場メテオライトというキャラクター性に全然あの自分の中で合致しないなって思ってたからちょっと変えたのねボイチェンで今ボイチェンで喋ってるんだけど あのー、ねあのー、ADHD について解説しますっていう動画を上げたじゃないですかあれは私自身が ADHD の当事者だしうんとまあそれを見た時にちょっと面白いと思ったけどまあなんだろうやれないなと思ったのよでも あ声が可愛いとか、可愛いものが動いているだけでコンテンツとして、まだ認められている今は、真似しても評価を得られるなって思ってやったの。<笑>そう人気者になりたいからやった。うん。ね今ね、そういう話をね、するラジオです。<笑>あなんだろう。 まあ、要は VTuber の世界って、うんとまあ、女性がまあ圧倒的に多かったりだとか女性として振る舞いたいって人が多かったり、うん、と男性だとしても女性向けコンテンツに振ってたりだとか、うんとまあまあ、要はお笑い枠みたいなところに光が当たるっていうところをあんまりまだに見ていないなと個人的には思っていてうんと 少なからずとも、どの性別で VTuber をやろうとしても、アイドル性が求められる。それはなぜかなとは思うんだけど、うんと、まあ、オタクは、オタクは、私を含めてね、自分自身が汚いけど、綺麗なコンテンツを求めるんですよ。あのー、川に、綺麗な川に住む外来種と一緒。もう綺麗な川を好むの。 うーん、と思っている。うーん、なんか、日本人が諸女性をとかを大事にするっていうのも、なんかそういう部分がちょっと出てんのかなーとは思ったりしてる。まあ、こういうのをね、カットせずに流す決意をしたのは、あの、面白がってくれる人がいるっていうことが分かったから。うーん。あんまりね、こういうこと言うべきじゃないと思うし、言わないでほしいって人もいると思うの。 でも言わないでほしいって思ってる人は聞かないでほしいの<笑>。バックしてここでバックして。こういうことばっかりおしゃべるわけじゃないけどいいものはいいし悪いものは悪い自分の中で決めたことを言うだけのラジオです。うんとうんなんだろうまあ一例で言うとさ 芸人 V、芸人と呼ばれる VTuber さんっていらっしゃるじゃないですか。あのー、ちゃんと計算した上で準備して、こういうことを狙えるなって思ってやってる方はいいと思うんですよ。策略だなと思うので。じゃなくて、ただ、 辛いものを食べるただ、おしっこを我慢するだけ模倣をするだけなんで芸人なんですかどこがどうなんですかもう、誰か一個人を批判したいわけじゃなくて全体的にそういう流れがあって 芸人だよね、彼女は。芸人なんだよ、彼は。あの VTuber はあたおかだから、聞き飽きてんだよな。あの、ごめんね。あの、言葉尻が激しくなってしまいましたが、あのー、つまんないの。ただ、何々をやってるだけじゃなくて、 なんでこういうことをしているか、自分がなんでこういうことをしているか、自分がどういうキャラクターを今まで積み上げてきたかによって、活動をしっかりしている VTuber さんは、かなりあの質の高いコンテンツを生み出しているし、同じことをしていてもコンテンツとしてしっかり成り立つ方々がいっぱいいると思うんですよ。違うんです。ただ、 黙ってコメントを読むだけでただ「わーうりゃーうりゃー!」って言ってるだけが芸人じゃないどういう扱いで芸人なんだろうって思うなんかすごいさあの自、ー、意識的にもこれを言うとすごくやるひなんで私が面白いことが好きで楽しいことが好きですとしか言わないのかっていうと 自分はまだまだそういうことができていないから芸人って名乗りたくない。芸人じゃないし、まず。芸に対してそんなに真摯に向き合えてもいないし、計画性があるわけでもない。じゃあ何 KV なんですかって言ったら、何 KV でもないんだよね、情けないことに。うーん、そういう自分が嫌だなって思う部分もあるけども、でも、 自分のそういうポリシーには逆らいたくないの。だから、私のことを面白いって褒めてくれる人は嬉しいけど、いーばーちゃんは芸人だよね、あたおかだよねっていう言葉は、今後一切使わないでください。いや、使ってる人見たことがあるわけじゃないけど、うんと、軽率に使わないでいただきたいなって思っている。 これは私だけね。他の VTuber さんに適用しているわけではなくて、私だけね。うん、なんか、すごい語弊があったら嫌だなと思うけから、ノーカットでね、これはお送りするんだけど、うん、なんか、一時期ね、あの、墓か職人をやってた時期があったから、楽しいこととか、 たの。うんと採用されるされないとかもあるし自分は面白いと思っていなくてもこのコーナーにはこういうお便りが求められているなと思ったらそれを書いてたしでもそれが本当に正しかったかと言われたら違うかもと今はちょっと思っている。 なぜなら本来は自分が楽しみたくてやっていることなのにで何だろう言うなればさ金銭が発生することでもないのよなのにそれを求められているから書いてる書ける人が書けばいいんだよそういうのはって思っているのよ正直そういうねあの求められているネタを書ける人が書ければいい けど私は採用されたたいがためにそれを書いたのそれは違うよねそれは自分がやりたいことと違うし自分が面白いと思ってやってることじゃないよねって思ってすごいね笑いが分かんなくなった時があったのすごいね一小市民なんだよ。 一小市民で全然何者でもないハガキを送ってるだけの人なんだけど考えるのよ受け取り側のことをあこれが求められてるんだなとか本来は私結構日常のちっちゃいところを意地悪にな目線で見てつつくのが好きなのねじゃなくてうんと本当に大きくふざけたものを出すっていうのが 結構私の中で難しくて今全然使うよそういう手法はうんと大喜利って大喜利好きだからやるんだけどで配信は出てるんだけどうんとまあなんでそれをやるようになったかって言ったら大喜利って場の雰囲気も読んでやんなきゃいけないことだからと思っているからでそこもエンターテインメント性があるから私はやってるでも はがきに関しては違うの自分が面白いと思えるものをちゃんと投稿しないとダメなのだからこのラジオはあのどんなに変だと思ってもどんなにいや自分の中で面白いだけだなって思うものでも送ってきてほしいの私はそうしたいからだから他の人にもそうしてほしいから あじゃあこのコーナーにはこれが求められてるんだなーじゃなくて自分が本当に面白いと思っているもの憎いと思っているものうわーいいと思っているものを送ってくださいなかなかと説明になったし話が一本にまとまってないんだけどうーんそういう感じ<笑>あの芸人ね芸人 V と最後にもう一回言うんだけど芸人 V と名乗る人が悪じゃない みんながみんなそうじゃないの。私はこの悪い環境って言っちゃうんだけど、芸人、芸人、面白いことをしている人、芸人、芸人、変わったことをしてる人、当たおか、芸人って言っちゃうのは、あんまりいい環境じゃないなと思っていて、じゃあその人がなんで面白いのかって言えるなんで辛いものを食べてわーって騒いでるから違うのかなわかんないよ。 それは、君たちオタクがバカにしている、普段バカにしていると仮定する、なんだ、ウェイ系パリピなんてね、言われる、今はもう死後なのかなって言われるのと何が違うのかなと、私はちょっと疑問を投げかけたいなと思っております。もう疑問を投げかけてね、終わります。はい。 じゃあね、イ、えーマ・メテオライトのラジオ、カッコ仮でした。カッコ仮第0回でした。これね、完璧ノーカットなので、14分ありますね。はーい、なかなかと喋ったし、うーん、なんかいつか芸人 V とか、うたんと、カと呼ばれる原因、それがはびこってしまっているっていう現状、飽和状態な現状を、 分析しししたたノートを個人的に思思っっててていいることとと日記出なおりますあのー、私は喋ることを整理しないとうまく喋れなくてちゃんと真意が伝わらないのでんじゃあなんでラジオやるのって言ったらラジオが好きだからです。やらせてください。はい。じゃあ、もう一回閉めます。はい。じゃあ、ラジオ、イーバメテオライトのラジオ、カッコ仮で、 第0回でした。皆さん、どしどし送ってください。お便りをお待ちしております。じゃあねー。